代表の今井俊輔くんにインタビューしていこうと思いますどうも疲れてますね、はい<笑>えー、理系大学生ということ で,、はい、でも理系すごい男子多いと思うんですけど<笑>、うん、結構見る感じ女子多いんですよねえこれなぜかわかりますか<笑>聞いてもいいですかこれちょっと秘訣があって、はい、うち今年新入生が62人入ったんですよすごいで あの、なぜか女子が多いんですよなんか、よさ、いかがいって男子多いのにでも、なんでこれ多いかっていうと代表の顔がいいからなんですよねはい、えっ、ー、と、そんな理科大学なんですけどもやっぱり、舞台恋愛は盛んなんですかまあ、そうですねいいや、一旦じゃあちょっとカップルであげてはーいいや、全然俺には痛いかん<笑>あれあの隠れてますねあ隠れてますねはい、えー、そんな理科大学さんです えー、よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。東京理科大学予さこ理想ランです。 よろしくお願いしますよろしくお願いしますいくぞ理科医若吉は踊るそりゃー思いは馳せるわ、天津虎今のは天守次はーーすいません<笑>よろしくお願いします バ ス, スカ飯食おうや 叫んでも叫んでも決して届かないこの想い暴力や戦争や残酷の波だって暴かれるんだよって教えてくれた煩悩の先に希望はあるのかたとえ届かなくても歌い続けるこの波に乗ってあなたを包むように歌え歌 え, 歌え海の底で歌え消せない夢も止まれないい夢れ Yes. t h n t l l be